戻って、そう、はい。入ってる。あ、すごい、意外と入ってますね。い<笑>やいや、いやもうん。ここは、あはい、どうも、V. C. P. の補助です。で、今回は、えっ、ー、と、コアンダ効果っていうのがありまして、それを用いて、いろいろものを浮かしてみようという。これですね。ピンポン玉を浮かせると。うん、でも、これ、ちょっドライヤーの口をの、細くしてあるんですけど。本当だ。まず、これをね、こう、つけて。はい。 この眼鏡にしても、うん、あ、落ちない。落ち四十五度くらいまで縦いってるお、ですけお、本当だ。でも、これ以上いくと、うん、ああ。でも意外といってる。る意外といってる。あ、すごい、意外といってまする、ね。<笑>いや、いや、もう、もうああ、そうか、そうか。まあ、これがよくある。混、うん、今度のやつですね。はい。拡張版ということで、うん 見事におびてうまく気流に乗れれば肩と上がるでまあこう振動しててずれるとそこあのったネットで弱くなったと落ちるみたいな、うん、なんか UFO っぽいなっぽい何か動きが面白い、えー、と先ほどの発泡スチロールの器を上下かぶせてちょっと絵を描いてね UFO っぽくしてみました ここの感じで<笑>ちょっとゆらゆら入れると UFO っぽいのでかごに入れてるが一目が3で落ちるっていうのがあるんですけど あ, あみたいな感じですはい、はい、では最後に、えー、と風船をね浮かせるっていうのをやるんですけど、うん、8号の風船ですねを使いました、はい、でこれを、まあ、膨らませて6個ねつなげて絵にすると、うん、で接合するのはここですね、はい ガムテープを丸めて留めててるとっあでまあこうやって可愛い絵が描いてあるんですけどいい一応ねコツっていうか作る時の注意点としては、はいえー、とこうやって見る時にまっすぐに全部均等についてる音です、ね、ことを左右になんかブレてくっつくとちょっと回転に影響があるので、はい、なるべくこういう風にきれいに作ると。はい、いうことも回していくんですけどまずこうやって芯棒をね中に入れて、えー、とドライヤーをつけます。 で風船が回転したらこの中の芯棒を抜きますで、まあ、ちょっと引っかかったりして縦ってれるんですけど、まあ、風船がね自分でこう安定する位置に回って空中で安定すると<笑>で結構あのドライヤーと近いほど回転はね速くなるとおお今これでも安定しますね安定してるね落ちずにここでずっと回って安定してもうちょっと落ちてる 大をせ<笑><笑>だけど全然回ってなくてもこうやって安定してるっていうのは、ねうん、回転してること以外の一番予的に安定なんだよねそうですね。 で、しかもポイントは風船が自分でパすっていうのが、うんまあ、すごいとか面白いですからね、うん、あと風船の色のセンスはね、緑欲しかったなまあいいんですよ<笑>でもメインポリして欲<笑>確かに顔があるから<笑>顔全然見えないしね回転 し, い回転しちゃうと見えないまあ、こういうのが回すことだと思います、はいはい ということで今回はコアンダ効果を使ったねコアンダ効果を使っていろんなものを浮かせてみました。はい、以上です。